信念というのは経験によって積み重ねるものですよねウォーカーさんのように自分だけの信念を築くにはどれくらいの時間が必要なのでしょうか今回は無理しません私は戦いを恐れているわけではありませんすぐに終わらせますこれで突破します よし展開無礼な焦点完了いけん阻しようなんて思わないでこれで突破しますいけあなたの力ちょっとだけ借ります私ももうどうしようもありませんこの矢が私の答えです まだ、もう一発残っていますこの矢が、私の答えです一体アルト正体の皆さんとは、できるだけ顔を合わせない方が良さそうです。私も、あの女のことが憎いですが、前回の会議で見せた、あの眼差し。 想像以上でしたから。